こんばんはー。もうお家ですかお帰りなさい。まだ外かな<笑>今日も一日お疲れ様ね。えっと、ちょっと今日は発表がありまして、この動画を撮っております。ホワイトジャム全国ツアー中となっております。チケットが始まっている地域がありますので、これを説明させてください。残り8公演となりました。埼玉、神奈川、福岡、岡山、北海道、そして大阪、愛知、東京もチケットが始まりまして、ちょっと売り切れてる公演もありますので、 まあ、神奈川とか売り切れたりとか、初めてライブ行くからちょっとチケットどうやって取ったらいいか分からへんっていう人もいると思うので、ちょっと説明をしますね。売りその前にちょっとすごいことが、これですね。来てくれた全員と無料アクセスすることに挑戦しまーす手を握らせていただいて、目を見させていただくという。で、なんかま、あまだビニール着用なんですけれども、あの、 つまり来てくれたら絶対握手会に参加できるのでぜひぜひ参加して帰ってください。で、えっと、チケットが始まっている地域大阪と愛知と東京これは今チケットが始まっててえっと、各プレイガイド大体2月19日までが締め切りになってます埼玉、神奈川、福岡、岡山、岡山も神奈川売り切れちゃってるんですけど一般発売中です初めて来る方 40% から 50% ぐらいいるんですよすごくないですかだから初めて行くんだけどどうしようとかじゃなくてエスコートしますので心配しないでください。そして タトゥーと嘘つきこれれを予習してきてくれたら大丈夫です結構ねタトゥーで知ってくれた人が多いのでタトゥーしか知らないっていう人ばっかなんですよ正直でえー、っとまあでも一曲も知らないっていう人もいるので全然予習は細工してこなくてもちゃんとスコごとしますからね今年最後の3公演になりますこの東京大阪愛知がもうこの3公演以降はもう今年ツアーがありませんのでまた1年ぐらい会えないことになります、まあ、絶対来てほしいし特に東京東京はもうものすごいことになりますから 今までのツアー来てくれてる人もですね、この3公演はちょっとびっくりすると思います。結構セットリストが大幅に変わりますので、期待しといてください。<笑>ちょ、マジで早く見せたい。はい。一般4500円、学割三3千5 0 0円。で、ファンクラブじゃなくては申し込めるチケットになってますので、以上です。ちょっと早口でカミカミなとこもありますが、ありましたが、許してください。ありがとね。<笑>めっちゃ早く説明してもうた。ごめんね<笑>。おやすみなさい。